ま、しておめでとうございます、えー、今日は大観山をお散歩しながら、お散歩しながらというか代官山をお散歩して、その1月2日の様子をお届けしたいと思います。だいぶね 楽しかです T サイトの向かいにおしゃれなカフェがあります結構人が入ってます超しい今年はもっともっといろんな楽しいことをして 皆さんにお届けできるように頑張りたいと思いますよりアクティブに行きたいと思いますよろしくお願いします ンっていうお店今日はさすがにやってないみたいで、ね、す。 よろしくお願いします。